こんにちはチーム熱風です。今年チーム熱風は念願の北海道よさこいソーラン祭り出場を果たすことができましたそして地元に帰ってきてこの神栖ぶっちゃけ祭りで演舞できることを心から嬉しく思っております一生懸命踊りますのでどうか5000円のほどよろしくお願いします 風熱き思いを風に乗せて でも若い「明日の出船に風吹け」 ながら走り出そうと「今一歩前に大地を踏む」「胸に強くある思いと決意」「心を支えるいつもの景色」「緑の森の先」 海岸線「浜の向こうにはなら風車の場」さあ「回れ回れ風車が回れ風とともに未来へ走る」 なぎをなみち際であなたと話した夢 ありがとうございました。